皆さん、こんにちは、サルです。ダイソーからね、ミニメスティンに収納できる新しいポケットストープが発売されて、結構ね、いろんなユーチューバーさんたちが、えー、いろいろな検証されておりますが、えー、今回ね、私も少し、えー、自分の中でモヤモヤしていたことを解決したので、サクッと共有しておこうと思います。で私の場合はですね、このダイソーの、えー、メスティン、えー、1.5 号用と1号用、これ両方をですね、持ち、 歩きたいんです持ち歩くって変ですけど要はの外でね飯をしたいんですでだから2つあのポケストがあるととっても便利なんですねでその時に、えー、このちっちゃいメスティンに、えー、ポケストがね2つ入るっていうのはとても便利なので、えー、実際に1つ、まあ、こういうごとくももう作ったんですけどね えー、専用です2つで、えー、収納できるという点は便利なんですけど、えー、と今までのですねパターンだとこういうごとくを作ってたんですね。はい、えー、これはセリアの、えー、何だったかななんとかっていうものを確保してここを折り曲げて作ったごとくです。 でこれね、すごくいいのはいいんです。っていうのも何がいいかってこう置いた時にぴったりはまって上下左右どちらにもねずれ落ちることがないんです。なので非常に良かったんですけどただいかんせん問題がこれをですね収納する時にこのような形でねえポケストにはめて入れるんですけどそうするとですねこの幅が ちょっと大きすすぎて入らないんですこれがですね入らないんですよ悲しいことにですねこうなっちゃうんですえー、ちょっとねちょっと厳しいんです多分ね1 1 5ミリぐらい厳しいんですっていうのがここを曲げる時に綺麗に直角にねカチッと曲げれないものですからそれでねこの空いてるわずかな隙間に 入れることがでできないんですそういう加工技術がねまあ私にないということなんです、えー、その点、えー、とセリアの、えー、とボトルラックだったら、えー、これねそもそも入りますのでこういう形で入れてやれれば入るんですねち ょ, ちょっと無理やり感ありますけどね入るんですただボトルラックがねもともとこの足がね飛び出しててえっ、ー、とね高さがね 1.6 センチぐらい余計な幅がが出ちゃうんんでですすすそれがすごく嫌だったんです合わせてこのボトルラックの場合だとこういう風に上に置いた時に結構ねぴったりなんですよサイズがポケストのこの開口部とボトルラックの横も縦もなのでちょっとずれるとガチャってこう落ちちゃうんですねそれがねあの嫌だなとずっと思ってたんです でそこを解決したので報告なんですけど、まあ、結論はね見てわかるとおりここをね足飛び出してたやつを横にそれぞれ開く形で曲げました曲げる時に、えっと、2本のペンチを使って力で、技でね曲げちゃうと多分ねこのなんかくっつけてる部分が外れそうだったんですねなので、えっと、ガスコンロで加熱してこの金属部分の部分的にね真っ赤に燃やして 厚くしてで柔らかくした上で2本のペンチでつかんで外側に開くような形で巻ければ結構簡単にね曲がりますしこのくっつけてる部分が外れるとかいうこともなかったです。でこれをするとですねどう良くなったかっていうとこうはめますね。 その時に足が外に開いてるのでちょうどですねここの壁に当たることによってもともと左右にはずれないんですけど上下にもねこの程度 1mm か 2mm かぐらいしかずれなくなりましたすなわちこの上にクッカーをちょっとね乱暴に置いたり置いてたクッカーをずらしたりした時にもこれが落ちることがないんですね前までに、ね、落ちてたんですガタって。 <笑>ここ火が燃えてますからすごく困るんですねえー、とコップだったらねあの中のものがこぼれたりとかそれがストレスだったんですけどそれがなくなったのでこれでようやくね、えー、ベスティンにも収納できるしでこの厚みもね、えー、1 6ンチだったのが今1ンチまでね短くなったので収納性も良くなりましたし、えー、そういうメリットがね多々生まれましたしたがって現時点で一番気に入ってる使い方というのは えー、風防ね自作風防をつけてキャンドゥで売ってた携帯ハイザージェル燃料を入れて使いますかなりね長い時間燃えてくれますまあジェル燃料なんでね、えー、と量が調節できるのでブルーの固形燃料と違ってね結構自由ですこうか結構ねこれはキツキツです結構キツキツですちょっとこう開いてるぐらいのねちょっとキツキツなんでうん であの蒸し網はね時々シューマイとかで使うんで持っていくんですけど、えー、こういう感じで入れればこれも入ります、ね、2つ入れるとね残念ながらまだ入らないんですここはね要改善なんですはいこれはねまだ本当に要改善ただ、えー、こういうふうにすればえー 親子メスティンでで同時調理ができるとで、ね、ここにはね入らないんですちょっと出ちゃうんですねここもねちょっと今改善中なんですけどここも無理ですよねこれもねこれ微妙にだいぶ頑張ってね縮めたんですけどあいけましたね<笑>これでいいんだあこれでいけるんだもう一個入れたいけどねこれでいけるんだ 今までだったらね、これだといけないと思うんですけどね、そうなんです。今までのね、これだとダメなんです。入らないんですけど、こっちだったらいけましたね。あ、じゃあ、五徳一つはこれでいけるんですね。もう一つ入れる工夫を考えないといけません。はい。まあ、それはあの別の課題としてねえ、今回につきましては、このポケスト用の、よいしょ。 理想的なごとくこの足を開くことによって、えー、ずれないものができましたよというご報告でした。 はいえー、いいなと思った方はね、高評価ボタンを押して教えていただけるとわかりやすいです。助かります。あとね、チャンネル登録の方もよければお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。